ののはいどうもマイモンドですお願いします。お願いします。これサブちゃんなんですか。はいサブちゃんです。あのー、昔はい昔じゃない今日、うん、<笑>今日明日。え、これこ れ, これ何の話？<笑>何がこれこれを通してる？<笑>バレンタインなんですよ。あそうそういうことね。そう。で昔って言ったのはスタバの飲み物をプリンにしてるんですよ。は、う、い、ん、はいはいはいはい。バレンタインということではいでこれをチョコレこのまんまチョコレートにしたいなと思って。ははい。美味しそうじゃん絶対。はいはいはい ちちっちゃくこ、ね、れ小さいのにした安いからこっちがホワイトなんとかだからホワイトチョコレートで作ってカフェモカまあ、普通のチョコレートで作ってああオッケーオッケ ー, オッケー感じでいきたいいきましょ う, 行こうホワイトチョコってカカオ入ってないらしいからねへえー、すごいね全然チョコじゃないチョコじゃないじゃんらしい<笑>コメント欄で学んだフい<笑>こう<笑>まず 湯煎ってやつ買おうお湯を作ってボウルにの中に砕いたチョコレートを入れて、うん、湯煎すると。あ、いいよ。はいじゃあ砕いていきますか。も、う、し、ん、からトミー本出すんで。うん、何の料理本。<笑><笑>あじゃあこの白い方入れよう。う入れます。 言いけますか。はい。あちょっとずつ溶けてるね。ちょっといくちょうだい。チョコうまくね。チョコうまいな。これちょっとま手いか。ちょっと。えー、なんかあーまあいいのか。はい。いやシャモージがすごいな。なんかねゴムベラって書いてあ、ね、った。必要なもうちゅうね。わかったゴムベラなんとなくわかるわ。でしょ。あれな。あれあれ。これこっちこれね。ガンダ入れていいよ。はいはい。 こいつに込む で,、うん、でも全部入れたら多分一生固まんなくなっちゃうからうんよくてむずっこれの味がつくぐらい入れてクリームは入れたいところいきますよ好きだからやった<笑>いやだから、えー、本体が回ってるじゃんいやいやいやそれでもやるんだってこうやって何だ<笑>てそれでも止める力でいくから待って待って分離してるかもしんねえね そういういさ、なんか俺の話聞いていやねえカンタ昔思い出すわカンタ俺の話聞いて昔思い出すわねえねえ話しかけてんだよなんかる成功する確率 2% とかだと思ってるよ<笑>料理企画料理企画って、うん、スムーズにいく可能性 0% <笑>いや、俺のこっからの考え聞いてんこれ分離してるように見えるじゃん、うん、これ混ぜるじゃん、うん、だ味はこうしめるじゃんで、こ訳分かんねえ水分あんじゃん、うん、飛ぶから い, いいの熱いいすればいいいのかなだからいいのかなちょっと あ, あんまり今しゃべりかけないでソースかけたみたいな感じだとうん軽くほらでもほら分離しなかったほら見て俺のほ見てみ<笑>いやお前泥遊びすんのやめろ泥遊びしないで一生一生しないでキッチンでうん<笑><笑>今なんか僕の中では結構いい感じなんでいやていうかなんかもう完全に混ざりきってる、ね、これさっきマまが入った方に入れていきますはいはいはい ねなんだこれ成功しそうじゃないね お, お前の方で…え、いやえ、これ絶対成功しないもうね俺の家事…<笑>ねお前沼映すな今ね家の中に泥…泥はあんのバレるんだなカ真剣にうん、ね、それだといけるうん、ちょっと待ってもういけたよカ、うん、なんだよカほらほらほらあ、すげえやんカいや、まあでも でもイメージ通り言ってんのはすごいわかる、うん。形通りにはいってるじゃん。これでやね。うん。はい。はい。待ちます。ど、は、れ、いはい？どんくらい待つの？うーん。一週？二日。長っ。すげえなー。今見てびっくりしたわ。これ。固まったぞちゃんと。ほら。ほら。すげえわ。これ結構ちゃんとできたよね。いやすごいよ。これですね。こっちがカフェモカを。 にチョコを入れて、やっともこっちがホワイトモカかで作ったチョコで、大丈夫ですねじゃ普通にいただきますねいただきます よ, ますよ気になる気になるめっちゃ気になるどっちどっちの何俺も食っていいフリーキングを蹴る前みたいな<笑><笑> あーギリ分かる分かるって何ギリ飲み物の味がするいや<笑>そっちがギリってことあとあおいしくあるおいしくある、うん、こっち絶対おいしいぞ本当トにだってあれだろホワイトチョコしか入ってないはずじゃ、うん全然キャラメルの味するもんだから食感はもうキャラメルだよね めっちゃうまいなこっちなよりあのチョコがおいしくなった感じよ、ね、だよねこっちはもうスタバをおいしくした感じになってるそ う, そう、うん、スタバが出したチョコみたいでこっちはチョコが出したスタバみたいな感じに<笑>なってでもおいしいねいやおいしいおいしいずっと食っちゃう俺ヤバいで も, もう1日で食う自信あるこれ持っててこれ全部食った時死ぬんだろうなめちゃめちゃ糖度高いやろたろこれ多分1週間分ぐらいあるんだろうな、うん、これ持って雪山登ればいいもんな <笑>いやこれだけ思って<笑>まあよかったねうんということでサブチャンネルでしたありがとうございましたこれもあれでしょ完全なオリジナルアイディアでしょうんいいじゃん今誰かやってるかもしれないけど<笑>分かんないけどいやまあまあな料理ではない可能性あるからな、うん、アイディア うん何 か, か作り方だもんな多分チョコのうん、なんかチョコを買ってきて<笑>そういう味がついたやつを入れる<笑>全国の女性みんな今これやってるしね優先みんな優先してるんあそういうもんかだって結局板チョコ溶かして肩にやめろよマジでカカオから混ぜる人が一人もいないしねやめろよみんな板チョコガーナ か, らから混ぜてるよガーナから買ってみたえっ<笑> んガーナ行ってる人だっているだろう。ガーナ行ってるって何？んそのコンサコンサムで、うんガーナの、うん、そのカカオ農場行って、ああカ直接買ってそう、でもそういうところ個人には売らないぞ、うん。売るぞ。売らないでしょ。いやだこの。ちゃんと目見て話せていけるだろ